ギギリギリと こ, こでいく、はい、あっ結構的だななんかガーッと顔を発熱するわけだよねあったかい、うん、それじゃあ無水な酢酸ナトリウムを使って、はい、いわゆるブレイクだねブレイクの発熱反応を利用した化学回路エコ回路ってさ呼ばれてるんだっけ最近よく聞きますよ本当にエコなんかねはい まあ、繰り返し使えるっていうので分、はい、かりました、はい、じゃあそれまず無水だってことで<笑>、はい、あの水と1対1それ30取ったんで、うんはいえー、とさらに棒を、うん、加えて、はい、溶かします、うん、加熱して溶かしましょうはいはいでで溶けたかないやで溶けたみたいなはい火に止めますね 溶解剤は出て決まってるんだけど、はいえー、と溶けた状態で、はいはい、今並んでる、ねえー、とチャック袋っていうんですか ね, ねに、えー、とピンを入れてあると、ね、これを先に、うんまあ、入れておくピンを止めた状態でも二2つもう今入ってるよね、はい、一応今回3つ作るんで、はい、こうやって入れて閉じた状態で入れますと、はい、そしてでこの中に、うん えー、今加熱して溶かしたそうだ、ね、たくさんの鶏も入れる、うん、だいぶ透明になりました ね, ねさっき濁ってたんですけど、うん、でまあしばらく時間を置いて冷ましたと、うん、あれでビニールの袋が溶けない程度まで冷ますと、はい、この袋の方にまあ1畳ずつ入れてそれ移してもらいたい だ, だい一体半分くらいなんですかね半分よりちょっと、ね、分ちょっと少ないぐらいがチャックがよくしまるので。 溶けない。全然大丈夫。大丈夫一応はい。でそれチャックしちゃって、ちょっと空気抜いて。うギリギリのところまで空気抜いて、それで。粗熱を取りたいのね。粗熱じゃねえや、はい。あの。冷ますってんですか。今これ で, で。そう。一応冷水ってことで水道水なんだけど。にそうそう、入れといて。はい、で同じ作業を残りの二つについてもやります。はい。はい、じゃあ、三つ目終わりました。 で、冷ますと水水道水に入れて冷ますと、ねでで、冷ましましす、うん、でさっきからこっち側にもう実は前やったやつが置いてあるんであ、はいまあ、バックアップということでね で, そうでさっきもうすでに準備しておいたものを使って、はい、その栄光回路っていうのなん、はいね、で回路かってあったまるんだろうけどさじゃそれを取り出して実際にどんなふうにあじゃ一つやってみようかな、まあと、まあ、もうなんかもう一つ 結晶化しちゃってるのある？大丈夫？うん、大丈夫そうですかね、うん。じゃあもうえっと水道水でこう冷ましといたものってことでね。はい、でピンをいじって触って、うん、まあ刺激を与えようと思います、ねうんうん、はい。あ、息バー。ーっとわ ー, ーっと広がってますね。はい。結晶化したね。ブレイクアンコウ触ってみて。はい いいよ、もうちょっと触ってみて。あったかい。やっぱり、あ、結構あったかいですね、思った以上に。やっぱり反応熱っていうか。反応熱っていうかね、あの、いわゆる凝固熱だよね。で、今、暖かく感じる、感じるっと も, うもう一回やってみます、ね。は、う、い、ん、こっ 伸びていく様子、うん。横から撮っても綺麗そうっす、ね。うん、立体的に見え見えるの。すげえ、うん。いっぱいいっぱいとこまで来た。あったかい。暑 い, いこっち。おなんかすごい、うん。雪の結晶みたいに出てきた。わ立体的だね。こうやって肉眼で見ると。ああそうですね。花火みたいな。 これなんかトゲが伸びてってる。うん、綺麗。ア ー, ートですね。素晴らしい。やっぱ暖かいよね、うんはい。はい。よくできました。うん、じゃあね、これでね、エコカエルってことなんだけども、はい、繰り返し使うっていう話でしょ、はいそう？今お湯を作っといたのね。はい。この結晶化しちゃったやつをまたこの再利用したいわけ。うん、なので。 取り入れた状態でもう一回温めて、ま, ま, とまとめて、はい、溶かすといすはい。入れますと、はい、入れた。で、また温めようざ。で、これ溶けたらまた同じようになって、冷やしてまた固い、まあ、ってす、ね、る。っていてねはいまあ本当は理想を言うとね、あの室内の室温で。 ゆっくり冷やしてね今ちょっと時間の関係で、ね、水道水使っちゃったんで失敗することも多いんだけど、はい、急がなければ、ね、ゆっくり冷やすと成功しやすいと思うんだよね。